はいどうも風神ジャパン、you、です本日も元気に動画を撮っていきたいと思いますはいということで今回の動画はですね前回の本気ベスト5の告知動画でね伝えさせていただきました企画のうち最後の2本目をねお伝えしていきたいなと思っておりますというわけでじゃあその企画は何ぞやということなんですけれども題して「風神ジャパンの駆け込み寺」これをねやっていきたいと思います で、駆け込み寺って何って思った方、たくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、まずですね、えー、僕、このチャンネルを、まあ、昨年ね、立ち上げまして、で、それからですね、本当にたくさんの方に、こうやって YouTube を通して繋がって、で、支えられてきたんですよ。はい。で、 やっぱりこの、ここで出会ったのって、なんかの縁だと思うんですよね。僕自身もこうやって YouTube で、まあ、動画で発信しているんですけれども、それにね、たくさんコメントいただいたりとか、応援してもらって、本当にすごいね、あのー、なんか嬉しい気持ちになって、それがなんか次の動画のモチベーションだったり、日々の生活のね、なんか糧となってる部分が本当にたくさんあってですね。で、やっぱりね、僕も、やっぱ皆さんに恩返ししたいなって思うんですよ。はい。で、 今僕にできることってなんかないかなっててかかなない考えたんですよねでそこで僕が考えた企画っていうのがこの今回の駆け込み寺っていう企画なんですよで僕自身ねなんかまだまだその若造と言われるような年なんですけれどもでも通ってきた道が僕かなりね修羅の道を通ってきてるんですよで たたくさん、ね、乗り越えてきた人生だったんでだからこそ今何かで悩んでるこの画面の前のね皆さんのなんか悩みとか自分の抱えてる問題とかそれを僕が聞くことによって僕のこの経験を生かして何か支えられることがあればいいなとでまあ解決までいかないかもしれないけど少しでも皆さんの力になってで今まで僕がね、えー、支えられて ここまでやっててこれた分た分恩返ししをいなっっ思うんでですよでやっぱりね、僕思うのが悩みって若かろうが大人だろうが本当にね、人それぞれに大きい悩みも小さい悩みも本当いろんな、ね、悩みがその人にあると思うんですよ。例えばね、まだ若いから悩みないでしょとか言われることって結構あると思うんですよね、日々の生活の中で。はい。でも僕思うんですよ。この基準っておかしくないって。 反対にね、もう大人なんだから、好きかね、お金とか使って、悩みとかないでしょストレス発散できてんでしょっていうことでもないじゃないですか。やっぱり大人にも、それぞれに、仕事だったり、人間関係だったり、家庭だったりとか、本当にね、いろんな悩みがあると思ってて、だからこそ、この僕の経験っていうのが、活かせるんじゃないかなと思ってて、皆様からね、いただいた悩みだったり、なんか今抱えてる問題とかをね、え僕のこの、いろんな修羅をくぐって、 ここまで生き抜いた経験からなんか解決のね糸口だったりとかこういう考えもあるんだとか新たなね気づきにしていただければいいかなと思ってますでやっぱりね今年新たな新年を迎えてねこれから僕の YouTube でなんかやっぱり皆様にお届けしたいものの一つがこの皆様への恩返しだったりするので僕の動画を通して皆さんのこの日々の生活にプラスになるようなね動画っていうのもいつもの 例えばリアクション動画とかいろんな歌ダンスとかの動画と合わせてね、えー、なんか出していけたらなと思っておりますでこの YouTube にはですねコメントを表示させない で, で僕だけが見れるっていう機能があるんですよ で、これって例えばね、普通はそのアンチのコメントとかをなんか表示させないっていう使い方になると思うんですけど、僕はこの今回の企画において、なんか新たな使い方でね、これを最大限にちょっと活用していきたいなと思ってるんですけども、おっきい悩みでも、小さい悩みでも、どんな悩みでも構いません。それをですね、こちらの今回のこの動画のコメント欄に書いていただいてですね、そしたら、僕はそのコメントをね、最初からずっと非表示の設定にしておきたいと思ってます。 やっぱりね、人になんか悩みとかって見られたくないじゃないですか。なので、この非表示の機能をそこに使おうと思ってます。で、あの、これ、コメントした本人からだと、あの、コメントが表示されてるように見えるかもしれないんですけど、まあ実際はえ、他の人からは見えないような設定になってるんで、まあ、つまりは僕と画面の前のコメントをくださったあなたとの、 なんか直のやり取りみたいな感じになるかもしれないですけどなんでなんて言うかなあの、まあ、イメージとしてはもうほとんどラジオとかにねハガキを送るような感覚に近いと思うんですよ、はい、である程度ねこの数がたまったらなんかその都度、えー、動画として、えー、第1弾第2弾という形で駆け込み寺の動画をね出していきたいと思いますでそこで何て言うか僕の経験を通して答えられる範囲でね えー、そのお悩みについてなんか解決方法をえ僕なりに考えたりえこういう風に思考を変換して明日からの生活をいやこうすればもっと楽しく生きられるんじゃない充実させてやっていけるんじゃないっていうのを言っていきたいなって思ってますというわけでねこれまでの説明はま概要欄にもまた書いておきますけれども本当に大きい悩みも小さい悩みももうどんな悩みでもなんか気兼ねなくね気軽に このコメント欄で送ってきていただけたら嬉しいなと思っております。いくつか溜まったらですね、名前を伏せつつですね、コンスタントに動画として出してお答えしていきたいなと思っております。というわけで、最後になりましたけれども、ここまで動画を見てくださってありがとうございました。この動画がいいねと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、お悩み相談のね、コメントたくさんお待ちしております。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。See you next time! バイバイ。